であと今日はですね残りの時間でその正方形列の対角化の手順について一応まあもう分かっている人もいるかと思いますがまあそういう人はちょっと復習を兼ねて聞いてもらいたいと思います一応例題を使って説明をしていきますで今あの、まあ、A という行列がですねこういう形で与えられているものとしましょう でえー、と本来ですとその与えられた行列が対角化可能かどうかっていうことについて議論すべきところなんですけれども、まあ、とりあえず計算手順をちゃんと正確に身につける方が先ですので今はとりあえず A は対角化可能ということにして話を進めます。もちろんこの 例, もこの例題も対角化可能な行列を持ってきていますで。対角化の可能性についてはまた時間がありましたら後でお話しします。 でまずこの A のですねあの固有値と固有ベクトルを求めなければなり求めることにしますそこで A の特性多項式を計算しますと、まあ、定義に従ってあのこう X 倍の e, e 単位行列から A を引いたものですねそれがこういう形になりますで、えー、と行列式の計算だけは頑張って皆さんで展開するとでそうしますと あのこの A の特性多項式っていうのはちょうどこういう x-1 と x-2 と x-3 の積に等しくなりますのでこれから固有値の候補は1と2と3であるということになります。で今度はそれぞれの固有値に属するその固有ベクトルがあるかどうかっていうことを調べます。で調べ方は。 こんなふうにやるんですけれどもまずじゃあ固有値 α=1 の例を考えましょう。で、えー、ともしですねあの固有ベクトルが存在してあのこの AX 存在したとすればこの AX=αX っていう関係式が成り立ちますから、えー、とこの αX をあの右辺に移行します。でそうしますとあのこういう形で行列が A マイナス単位行列の α 倍という形になりまして。 ですねですのでこれはあのな、えー、とこのベクトル x に関するその連立方程式になりますから、まあ、これを直接解きましょうっていう話になるわけです。であの実際にその連立方程式を作りますと、まあ、今はこの行列 A から単位行列 E を引いた行列とですね それから、とベクトル X をこう X1、X2、X3 と表して、まあ、これが0になるような、あのゼロベクトルになるような、X1、X2、X3 を、えー、と見つけます。で、そうしますと、えー、とこの場合は、X2 と X3 が0 で, で、X1 はあの何でもよいと。えー、とあ今、ちょっと実数の世界で考えてますが、まあ、仮に複素数であってもいいんですけれども、 こういう形になりまして固有ベクトルの一つとしてこの100が求まりました。で同じことを固有値 α イコール2についても計算します と, えとこれも a-2 倍の単位行列ですねこういう行列になりますのでこの連立方程式を解くと x2 が0で で、x1 は x3 の2倍の関係式、関係ということになります。そこで、固有ベクトルの一つは、うんと、201という形になります。で、最後に、固、ま、有、あ、値 α イコール3に対しても同じように、えっ、ー、と、今度は a から単位行列の3倍を引いた行列を作りまして、で、でこのリネンチ1方程式を解きますと、えっ、ー、と、まあ若干、その x1、x2、x3 の関係が、 あの複雑なんですけれども、まあ、今回はその固有ベクトルの一つとしてマイナス9と2と6という形であの固有ベクトルが求まります。でとこの固有値と固有ベクトルをどう使うかってことなんですけれども、えー、とこれまでの一応計算もまとめます と,、えー、とこの固有値 ααααααααα3 と固有ベクトル v1v2v3 に対して、まあ、こういう 3つの関係式がこう得られたわけですね。で、えー、とポイントはこの3つの等式をあの横に並べてあの1つの等式にしてしまうということです。でそうするとどういう形になるかという と,、えー、と左辺に、まあ、あの左側に A という行列を置きましてでその右側に えー、と V1 固有ベクトル、ね、の V1 と V2 と V3 を並べた行列を作りますそうすると実は右辺の方はどう書けるかっていうとあのまず V1 と V2 と V3 を並べた行列を置きましてでその右側にその固有値ですねただこの場合はあの順番に注意してほしいんですけれども V1V2V3 が属しているような 固有値を対角成分にに順番に並べていきます。でこう、こういう等式が実は成り立っているということに注意してください。あの、まあ、嘘だと思う人嘘だと思うというかその疑問のある人はですねあの実際に自分でこうやって並べてベクトル計算してもらうとこういう関係が成り立っているということが分かると思います。でじゃあ具体的に今の問題の例であのやってみますと。 えー、と左辺はまず行列へはもう皆さん知ってるから省略しましたが行列への右側にかけるのがその固有ベクトルですね3つの固有ベクトルを並べてこういう行列を作る と, で、えー、と右辺の方はまず最初にこの3つの固有ベクトルを順番に、えー、とこの左辺の固有ベクトルと同じ順番で並べますね V1V2V3 として並べた行列を置いてだからまあ行列としては等しい行列をここに置くわけですねで その右側にかける対角行列は αααααα3 という固有値を順番にかけます。いいでしょうか。えっ、ー、とあの基本的なルールはこれだけです。これで行列の対角化はできます。 ああえー、と今日のスライドこれで終わりですね。はい、ということでうん と, とりあえずその行列の対角化をやろうと思ったらあの、まあ、ここにありますようにその行列の固有値と固有ベクトルが、まあ、重要な役割を果たすということ を, をまず知ってもらうとでそれをあの、まあ、今後の計算に役立ててもらうというのが、まあ、今回の授業の趣旨です。 で一つあの、まあ、僕の学生時代の話をしますとですね、えーとまあ、僕があの、まあ、25年ぐらい前ですけどこの筑波大学の学生だった頃はもう皆さん今の皆さんと同じように線形代数の授業を受けていたんですけれども当時は震度がかなり速くてですねで実は、えー、今のと今の その線形代数の授業の進度というのは大体この1年間でこの教科書の第7章ぐらいまで進むあの進度だったんですけれどもなんですけれども僕が学生の時にはえとこの1年間で進む進度がですねこの教科書1冊分でした。でえとこの第8章以降の内容というのはあの今ではあの数学類の2年生向けに線形代数続論というあの講義がありましてそこで もう春学期2年の春学期までかけて終わらせてるんですけれどもで僕らの頃はあの1年でこれやってたんで結構分かんなかったですね。であの多分僕ももちろんこういう内容当時は理解してませんでしたしでクラスの人でもあのほとんどの人は理解してなかったような気がします。まあ、あのもしかししかてて理解してた人が いいたらそのの人には悪いのであの 理, 理解ほとんどと言っておきますけれども全部とは言いませんけど、まあ、多分ほととんんどだったんじゃないかと思いか思ますそれで、えー、と2年生になった時にあの、まあ、当時はの自然学類でしたから割とその数学の学生もあの物理やあの、まあ、物理なんかの授業を取る学生が割といたんですけれどもであの物理のでですね物理数学という授業が。 ありまして、まあ、その い, いろいろその物理の方で専門的な計算を行うためにあの、まあ、解説された重要科目だったんですがでその2年の物理数学の最初の時間にですね、えー、とこの問題が出ましたあの行列の対価化の問題が出てで、えー、とその時 の, あの受講者がです、ね、ほとんど解けなくてですね あの君たちは1年生の線形台数で一体何を勉強してきたんだとあの呆入れられたんですねで僕はその時に初めてあのこの仕組みをちゃんとあの理解して身につけましたけれどもまああのまあそれでもこうやって今あの皆さんの前でこう偉そうな顔してあの説明はしていますがあの、まあ、僕も学生の時はあのそういうことがあの ありましたので、えー、と皆さんもあの ち, ょちょっとわからないまあだから、まあ、先生もそんなもんかなっていうふうな意識そういうふうにあの持ってもらってもいいかもしれませんし、まあ、すごい先生はすごいですけど、まあ、僕みたいな教員もいますからだからまあちょっとぐらいわからなくてもあのすぐあの投げ出さないでもうちょっとこうお付き合いを。 数学ともです、ね、付き合いをしてもらえると、まあ、もしかしたらこう少し新しい世界開けてくるのかなという気がします。はいえー、ということで、あ、そっか、すみません、えー、と実はもう一枚ありましたね、申し訳ないです、えーと。ちょっとリモコンが不調だったので。 もう一枚あります、えー、っともう1枚はあそうか、えー、っと行列を実際に対角行列に直すって話ですね。で、えー、っと行列と対角行列を直すためにはあの、まあ、こ, ういうここまで求まったとここまで求まったもののこ の, この部分ですねこの辺のこの行列が邪魔だから何とかしたいっていうんですねこれを何とかでして消せれば、まあ、A を対角行列に直せるっていうことなんですけれども、えー、っと実はこれはどうやってできるかというと この行列は実は固有ベクトルを並べた行列でしてである都合のいい固有ベクトルの場合にはこの固有ベクトルというのは全部この場合ですと R3 の規定になりますので線形独立になるんですね。ですので線形独立であれば行列は正則ですから逆行列が。 存在するということで、この場合はそのま固、あ、有ベクトルを並べた行列の逆行列を両辺に左からかけることによって、まあ、こういう形でその右辺のその行列が消えて、対角行列だけが右辺に残るとまあ、これであの対角化が完成するというわけです。すいません。最後のこの説明をちょっと忘れておりました。ここまでいいでしょうか？ というわけで今回の授業ではまず前回の補足としましてその線形写像の表現行列と規定の変換とそれからグラム・シュミットの正規直行化に関する補足の説明をしました。でそれからあと今日のメインの内容はその固有値と固有ベクトルなんですけれどもその正方形列の固有値と固有ベクトルの復習をした上でそれをどうやって使って正方形列の対角化に生かすかという。 主に計算法の説明をしました。というわけで次回がです、ね、この授業の最終回になりますが次回はこの第7章の内容で正方行列の対角化可能性ですとかその他補足事項に触れたいというふうに思います。でしょうか はいじゃあとりあえず今日はあの講義はこのぐらいにしたいと思います。お疲れ様でした